待ってやばいよやっていくお願いしますこんばんは始まった 操作難しいなこういうことやったどこ行きますかみんなちょっとマジで久しぶりにやるんでちょっと頑張ります待ってやばいどこシ足は行いてる来た来た来た来た来た来た待って。 来ないでマジでやばいうまい待ってうますぎるんだけど一人倒したわ待って生きてる生きてる生きてる敵がやばい足跡が近づいてきているます怖すぎ やばいやばいどこどこ、ね、そこあ見えたなんかあいるわ多分、あれだよねいや違うかあ あ, あそこだな多分いや当たってんねこれはいガラス割っていく えどこあ、まあ、足は入ってるって。一番差のカバーしていくあ、いるいるいるいるいる。敵発見あそこ二人いる。登ってるぞ、階段。あの家入ったあの家。 いるねいるねこっち見てるよい行け行けナイスうますぎ左外出たなうますぎどこやったの行か行か当てた当てたやばいよさあここ最後やっていくい、ね、待ってこっち見てるよ誰か ん じ, ゃうんじゃない焦ってるよ焦ってる あ, あそこいるキロバニアイスやっていくグレネード飛んでくるどこいや待ってキロバックされたんじゃないこれなんかそんな感じする6キル現在6キル うん、まっそこいるよ、そこ、気をつけてノでもぶん投げとくかあ、外いるわ、外外外外いるわいクレーンが来てるわ僕がスいってぇなぁ、おいってな そここのサヘうラテキハケンケないものねテキハまだいるのそっちねあ来てる来てる来てるの方敵発見。ケンほうテキツんできてるやんシャン入っていく今当てたんだけどさ うますぎ怖いんでとりあえず下下がりますこのセダンだけいただきますキーボックスないらしいなんであっけないもの、ね、仲間うますぎややばとりあえずリュックと何持つか うわ怖 う, うど い, い乗り物ね出かなえロボットいる倒したい倒していい一人でやりますこのロボのト担が弱いもう死んじゃう倒した見た目強そうなのに ユミア弓矢使いたいんだよな、ポッチャティ い, い攻撃をらってるちょっとここでセダン乗り換えて、でえないから、ちょっと弓ン出てきた。どこ行くいいポジションね。おい、タイタいたいたいたいたいたイタイタイタイタイタイタイタ たらなるほどあっいるいるいるこっちはなんか純粋恐竜いるねいるね倒しちゃうよこの弓矢であいるよこっちは目の前発見遮音と純粋 っていくどこ姿見えないのかいたいたい た, い た, たいよしうますぎ角入れしていく角入らないグレネード発射 ラッチー足跡二2枚なんか変な怖いな敵にヒットのンさすぎ待ってやばいよスス や, っやっていくあっけないものね ランクアップスコアアップやったいつの間にかなんかチーム MVP 取れちゃったおなんかもらった。